まずは膝立ちの状態でお腹を5秒引っ込めてみてくださいいきます12345はい緩めていいです次にお尻を少し締めた状態で同じように5秒お腹引っ込めてみてくださいいきます12345はい OK です 初めと後ではどっちがお腹が引っ込みやすかったでしょうかほとんどの方はお尻を少し締めた方がお腹がへこませやすかったではないでしょうかそうなんです。実は腹筋をやってもお腹って引っ込みにくいんです。ポイントはお尻を締めることとつま先を開くこと。この二つをちゃんと意識して腹筋やプランクやっていくとお腹が早くへこむんです。お腹が出てしまう人の多くは立ち仕事ではなく座り仕事や車の移動時間が長い。 ういいいった方が多とと思いますいに座っているとどうしてるどしもお尻の力が抜けてしまいまいすお尻の筋肉が外にかかりお尻がまだしまってない緩んだ状態になってしまいますまずはスマホを足の間に入れて足をパカッと開きましょう手を後ろについてお尻を締めて持ち上げて締めたまま下ろします行きましょうスタートお尻を締めて持ち上げたら下ろす お尻の力が抜けないようにお尻を上下させます床についてもお尻が締まったままですお尻を硬くしましょうお腹もへこんでると思いますはいオッケー。次は寝ます足を開いてお尻を締めますこの状態でお尻を締めたまま床に下ろしながら上体を少し起こします行きましょうトお尻を締めたままです 持ち上げて締めたらそのまま起きる締めて起きるこれがちゃんとお腹がへこんで姿勢が良くなる腹筋の方法ですお尻を締めてはい OK それではプランクをやりますぶせになりましょうまず初級編ですつま先を開きます膝をついてお尻を締めてこれで切るポイントは呼吸 息を長く吐いてください。吸うときは一瞬。行きましょう。スタート。つま先を開いているのでお尻が締めやすいと思います。上がらないように締めてください。息を長く吐いて。吸う時間は一瞬。長く吸ってはダメです。どんどん息吐きましょう。 はいケー、OK。次は中級編今よりも少し肘の位置を前に出しましょうこれで膝をついたままキープです長く吐きましょうまず吸って吐いてどんどん息を吐いて吸って吐いて吸って吐いて オッケー呼吸がちゃんとあった人は結構聞いたと思います次は上級編今の位置で膝を浮かせる頑張ってみましょう宇宙で落ちても OK いきましょう呼吸合わせて吸って吐いて吸って吐いて 吸って吐いて OK ああ効く筋肉の使いっぱなしは姿勢を悪くする原因です今使った筋肉伸ばしましょう脇の下に手をついて体を持ち上げますつま先立ててここから反る起きる繰り返しますスタート反る 膝ついて反ったら体を持ち上げる縮めたお腹を伸ばす OK 足先を合わせて膝を開きましょうお尻締める感覚だいぶ分かったと思いますお尻をしっかり締めて息を吐きながら往復このお腹の横使っておきましょういきましょう ふう345をはいそってはく2 1 2 3 4 5, 5 ちょっとおまけもありましたが初めからたくさんやるよって言われたらやる気になんないですよねこれぐらいで終わりだよって言って頑張ってやったらねちょっとなんかもうちょいいけるなっていう気持ちになると思いますそういった感じで今回おまけをつけました頑張って最後までやった方グッドボタンやコメントで感想を教えてください